ステップ4、球面波、スフィーリウェイブス。まずは例としては、例えば、湖に石を落としたら、t0 の時は水面に当たって、そして波が広がるでしょう。t1 はまあこのぐらいの大きさになって t2 にはだんだん広がってくるんですよね。まあ、これが平面でやってるんですが、実は球場としては広がるんですよね。 これが、まあ、音楽 と, とか音とか、あるいは光の涙とか、それがすべて、そういうふうには広がりますので、それがちょっと計算してみましょう。そしてこれが、ま あ, あ、どっちでも方向は一緒 な, な, なのでと、球面座標で と, としてはその、その計算の手法の方がやりやすいのでそ、それっちをちょっと見てみましょう。じゃあ、まずは、R。 が, が、えっと、中心よりどのぐらい離れてるか、その距離。まあ、普通には x, y, z は, はあるんですけれども、その r は、はと方向 に, には関係せず に, に、えっと、その距離ですよね。そして、もう2つの、えっと、パラメータが必要なんですが、まずはシータシータは、まあ、真上からどのぐらいの角度には離れてるか。 そして、ファイのアングルが、それが、こっちの方向にはどっちに向かっているのか。さあ、これが、どうやって計算するのか。まあ、あのこの球面座標としては、P、X、Y、Z の表現じゃなくて、その3つのパラメータで、P、R、シー下、ファイで、X は、 r sin 下 cos phi, y は r sin 下 sin phi, そして z は r cos 下になります。これが、まあ、r が、まあ、0以上 な, なんですけれども、phi が, が、えっと、0 か, から2パイまで、それがあのこのどっちの方向に向かってるんで、そして θ、えー、が上から下までに行くので、それが0から π までは行けるんでしょう。さて、理想的 な, なの光 の, のソースとしては、ね、計算してみましょう。まあ、これが、あの一様に、光がどっちでもの方向 が, が一緒に出てくるんですけれども、まあ、放射状に進んでいるん で, で、そしてそれが、えっ、ー、と、 どこでもの方向は同じになりますね。これが、えっ、ー、と、双方性があると言えるんでしょう。アイ t トロ p ック。これは双方性がある。こういうふうになったら、まあ、球面としてはそれが、がえっ、ー、と、普通の球面があって、と同じ距離がある と, いうところなんですが、まあ、だんだん拡大しているんでしょう。さて、数式としては見てみましょう。 ψ、まあ今回には r のベクトルを使いたいんですが、ψrt でそれが ψr、θ、φt に広がる、えっと、拡大、ね、で, きるできますよね。そしてまあ、これがシータファイ、θ と φ はあの関係ないので、とそれが決して ψrt だけで十分ですよね。それ、あのドグラムの方向は同じ な, な, なので、まあ シートとファインには依存してない。そして、数式としてはこういうふうには書けるんでしょう。まあ、いつもの通りには、これが先のステップで見た、ラプラシアン演算演算子ですよね。ナブラ辞乗 PSI r t イクル V 辞乗分の1の2回変微分の時間によるでしょう。さて、 これが、ラプラシアン演算子としては、えっと、この表面座標 と, としてはどうやって書けるんでしょうまあ、複雑な数式になるんですが、こういうコンプレックス な, な, な表現になるんですね。そして、まあ、R 次乗分の1の、えっと、1回、R によって変微分かける R によって変微分 R 次乗プラス、 まあ、この表現ですね。えっと、sinθ プラス、sinθ によって変微分なんですけれども、あとはまあ、あと、φ によってそれも2回も変微分なんですが、それが、えっと、やらないんですよね。そして、えっと、もう少し簡単にはなるんでしょう。OK、じゃあ、これがどうやって、まあ、あの、 もうちょっとあの詳しく調べるようになるんでしょう。ま, あ、まずは、これ、R を XYZ で書くと、2回 X によっての変微分、2回 Y によって、2回 Z によって、それがいらないんで、これが全部合わせる と, と、こういうふうにはなりますね。2回 R によっての変微分です。そしてこ、のこのところから見てみましょう。まずはこれが、 まあ、x 変微分の ψ なんですけれども、partialψ partialx で英語で読むんですが、イコールパ partialψ partial r かける p a r t i a l r partial x なんですね。そして、これが簡単にには、この partial 変微分の r を分かせるんですけれども、そしてイコールになると分かるでしょう。さて、2回にすると、これが X 変微分を先 の, の表示をもう一回やっているでしょう。そして、こういうふうにはなります。これが、まあ、これいつも の, の, の, の標準 の, の, の変微分 の, のやり方なんですけれども、R 分 の, の1の変微分としてそれがまあ X 変微分。 かける x 変微分の r 微分プラス r 分の ψ ののの変微分2回の x 変微分になるんでしょう。そしてこれがまあちょっと計算するとこういう表現になります。そして この2つを計算するべきですね。まずは、R 次乗イコール X 次乗プラス Y 次乗プラス Z 次乗それが簡単にまあ普通の三角のデカル ト, ト座標から変換にはなるんですね。そしてパーシャル X パー、partial R partial X イコール R 分の X にはなるんですね。まあ簡単なんですか。 そしてこれがもう一回変微分にすると、r 分の1の x の x 変微分、プラス x かける x によって変微分、r 分の1ですね。そしてこれが r 分の1、プラス x 変微分、r 変微分。 R 分の1にはなります。そして、これもう一回やってみる と, と、R 分の1かける1引く R 事の分の X 事情です。そして、これが全部合わせると、2回の変微分が、ψ の2回変微分になる と, と、こういう表現になって、 そして、これが、y と z は一緒になります。x, y, z はすべて一緒なんです。そして、これが、Psi の2回変微分にすると、この表現にはなります。そして、もうちょっと簡単にすると、r 微分 R 次乗分の1の r 微分変微分かける RG 上のもう一回 R 変微分 ψ になって、そしてこれが大丈夫で す, ですね。さて、もう一回これが書き直してみると、こういうふうになって、そしてこれが、方程式はこういうふうになります。先のこれが変微分になってたの で, で、こういうふうには書き直すと。 続いていけるんですが、こういうふうにはなって、そして、これが一 次, 次元の波と同じ方程式になっているんでしょう。ま あ, あの今回はえっと普通の微分じゃなくて、これが変微分にはなっているんですが、すごい似ているでしょう。すごく似ているそして、どうやってこの数式には合わせる関数を作るべきでしょう。 それが解決手法 が, が RψRt イコール FR マ i ナスプラス Vt ですよね。そしてこのマイナスの場合にはそれが、えー、と広がっている波。そしてとプラスの場合にはそれが縮んでいる波。まあと中の方に進んでいる波になります。そしてこれがま Psi、あ、イ q u a こういうふうにはなるんでしょう。 FR-VTWR マイナスになります。もうちょっと汎用的に言うと、とあの定数が、まあ、複数があるんですけれども、これがと線形 な, な, なのでと、複数の波だったら、それももう全部合わせて同じ重ね合わせになるんですが、えっと、汎用 と, としては、この ψRT ーールまあこの汎用なもので、それが広がっている波 と, と, と中に入っている波を合わせてできます。そしてこれがと広がっている普通 の, のサイン波 に, に, にやってみましょう。例として。これが R 分の1になっている か, から形が変わるんでしょう、まあ。形というのは基本的に大きさと高さが変わるんでしょう。その振幅。 最初の波は、えっと、A の振幅なんですが、えっと、R 分の1になります。そして A がそのとソース の, の強さと言えるんですがあの、だんだん広がって、それが、このぐらいの球場があって、このぐらいの球場があって、このぐらいの球場があって、あまあ、放射状 に, に広がっているでしょう。 ちょっと見てみましょう、例として。こういうふうにはなるんですが、あのエネルギーの保存によってそれ が, が広がっていると、少しずつ波が 弱, かな弱くなければなりません。普通にその球 場, その球場の が, が、えっと、面積 が, がだんだん大きくなりますから、そのエネルギーが少しずつ、えっと、薄くなるんでしょう。 そしてこういう形になります。動いていると。だんだんこれが R 分の1にはなるんでしょう。最初にはすごい、と早く弱くなるとことが見えるんですが、だんだん広がっているだと、それが少しずつ落ち着いては弱くなります。そしてまとめましょう。これが、まあ、その、 球面としては、どっちでもの方向 は, は一緒なんですけれども、あの放射状 に, には広がっているので、それが、まあえっと、計算しやすくなるんですけれども、そして、そういう球面の座標としてはそれが書きやすくなるんですねあの。計算しやすくなる。そして、だんだん弱くなるでしょう。R 分の1 に, には。には 波の高さは下がりますそして、これがもう一つの重要なポイントを見てみましょう。まずは、このところから広がっているでしょ。最初の方にはあの円は小さいので、円が結構急に変わっているんでしょう。だんだん広がっていると、だんだんこれが。 線あるいは平面に近く、その状況に近くになるでしょう。だんだん平面波の状況には似てきますので、そっちの方がえっが、と、放射しているところからかなり離れていれば、基本的に平面波と同じ計算の手法で大丈夫になります。